百秋武道具店の動画<音楽>こんにちは百秋武道具店のうがですやってますか出ました今月も剣道日本10月号見てくださいこの表紙ぶっ飛んでます 今日は全国の高校生のために 100% お話しします。なんで高校生のためにお話しするかというと、今月号のね、剣道日本さんが、これ一冊丸ごと高校生のために作ってあるんですよ。大人全部無視。今回はそのぐらい全部高校生のために力入れて作ってくれてます。まあ毎年ね、10月号っていうのは高校のインターハイの特集をやってるんだけどね、今年はまあコロナでインターハイがないじゃない。で、どうしたか。仮想インターハイとして、 全国のまあ春先に行われた予選のね、4位までの高校に、仮想インターハイへの意気込みのインタビューと、それぞれの選手を、それぞれの選手の得意技を動画にして送ってくださいっていうね、そのね、壮大なアンケートをしたんです。それがまる今月号の一冊。一冊丸ごと高校生のためって聞くと、また大げさなって思うかもしれないんだけど、そんなことなくて、今月だったら114ページあるうちの99ページ。 99ページ、ね、これが全部高校生のために書かれている記事なんですで力入ってるでしょ<音声>ここからはねなんで今年インターハイがなかったのか、まあ、コロナのせいでしょって言っちゃうと簡単なんだけどそこをちょっとね深掘りしていきたいと思います夏のインターハイっていうのは剣道だけじゃないもちろんいろんな競技あるんだけど全国交代連が主催して30競技 34種目開催されるそうなんです夏のインターハイをね、やる、やらない、中止する、しないっていう決断は、全国交代連の理事会で決まるんだけど、その中の、理事の中のお一人、専務理事の奈良隆さんへのインタビューが、今月の96ページに載ってます。まず最初にね、この記事読んで書いてたのが、インターハイの中止は、団長の思いだったっていうところなんです。もう自分の腹渡が、もうぶち切れるぐらい、苦しい、 悲しい決断だったったててことままず書かれてますそれすそではまあ簡単にね流れを話しすると3月の6日の段階では全国交代連としてもインターハイねやる方向だったんで、ってやる方向でも4月に入って全国に緊急事態宣言が出ましたこれでちょっと厳しくなってきたそしてまあ5月の末に決めればいいやって思ったんだけどそれを前倒しして4月の末に 中止のの決定があったとっいうことなんですその理由は大きく一 つ, つ目、二つ目は、まあ、想像できるところだと思いますけど、三つ目はね、僕もこれを言われると、ああ、そうか、って、やっぱりちょっと納得せざるを得ないぐらいの理由でした。で、一つ目は、移動のリスクです。これは、え、インターハイが開催されるので、その現地まで行く移動の間、それと宿泊の間、そこでどうしても感染リスクが高まってしまう。これはもうわかります。二つ目は、学校がお休みになってたこと、お休みになってたことで、部活動できてない、練習できてない、そこで、 始めてて怪我しちゃゃううんじゃないいかっていう問題そしてねやっぱりねこれ3つ目なんですよ奈良さんも3つ目を非常に大きく受け止めたって書いてますそれは何かっていうとこれどういうことかというとね毎年その30種目ぐらいあるインターハイをやると夏にやると救急車が100回ぐらいバーって動くことになるんだって。 救急車をそのインターハイやってる間、い、ま、ろ、あ、んな競技含めてね熱中症で倒れたとか怪我した、骨折した、いろいろあると思うんだけど、100回ぐらい救急車が動くことになると、それも分かってるんです、データで分かってる。ででこの今年はただでさえ 医療機関が、医療の現場が逼迫してるんです。もうコロナの患者でバッタバタしてる。そんな中、インターハイを開催して、今年も同じように100回救急車を動かすことになる、そういう決断ができるかってことなんです。これはもう理事会としてできないっていうことになって、その理由はやっぱり安心安全を確保できないからなんですよ。 そこで話最初に戻って仮想インターハイっていうことになるんです。だから今月号ね、もうほとんどね、もうなんか大会のパンフレットみたいになってます。だから本屋さんでびっくりしないでね、本屋さんでこれ見て、あれなんかパンフレットみたいなんだけどって言って、えー、戻さないでください。<笑>も棚に戻さないでください。今月号の本当の価値は、立ち読みじゃわからないです。なぜかっていうと、今月号はね、 紙面だけじゃなくてて動動画と連動してるんですお得意の動画と連動してる。これどういうことかっていうと、この動画をパシャリとスマホで読めば、この各選手たちの得意技の動画とか、全国のよ、もうめちゃくちゃ入ってます。 全国の選手の得意技とかインタビュー動画とかそういうのが見られるようになってますむしろ本当の価値はそっちの動画の方にあるんですでもやっぱり高校生だから個人情報保護の観点から動画は一般公開されてないんですよされてないこの剣道日本買った人の読者限定でアンケートなども行われてるんですよねだから買わないと見えない そして最後にまあどんな動画があったかお見せして終わろうと思うんですけどもその前に最後一つだけ裏話が載ってるんですその編集の方やっぱりねすごいアンケートは膨大な量でした大変でしたでも報われたって書いてるんですそれどんな一言だったかそれはアンケートの回答文に出場できてよかった本当の引退派はなかったけど 仮想だとしても出場できてよかったっていうね、回答をいただいたところがあったんですって、もうそれをもう見た瞬間胸に迫るものをもう感じてね、わーんってわけですよ良よかったね、今月もね。